金曜午後10時、第6話が2月17日に放送された。松山健一さん演じる魚住城が鳥野直樹、佐藤健さんの前で泣き出してしまう場面が登場し、SNS で話題になった。ドラマは、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 に会いに行き、自分が成仏するためのヒントをもらう。そんな中、直樹は、情の優衣への思いに気づき、と展開した。優衣のことを思って、俺は消える、と、きっぱりと情に話した直樹消えるのは怖いと語りつつ、怖いからって優衣巻き込んで、しがみついて、あいつの人生までめちゃくちゃにするとかない。ありえない。 でもだからって、優衣が他の誰かととか、死んでも嫌だし、そんなこと言っている自分も嫌だし、ぐちゃぐちゃなんだよ、俺も。と思いを明かす。とにかく優衣には笑っててほしい。それだけ、という直樹の言葉を聞いて、思わず泣き出してしまったョ王は、もしも、どうしても優衣さんに何か伝えたいことがあったら、僕の体使って、と話す。 さらに、見てるのは僕の目だし、聞こえてるのは僕の声だから非常に申し訳ないけど、直接優衣さんと話したいこといっぱいあるだろうし、その時はもう遠慮せず、僕の体使って、くださからい、と言って泣きじゃくる様子が描かれた。 SNS では、魚オさんの優しさと純粋さに泣きたくなるような気持ちで見てて、直樹の前で泣きじゃくる様に類戦崩壊、松山健一さん最高すぎる。松山健一にときめく。可愛くて優しくてたまらん。泣きながら僕の体使ってくださいっていう魚オさんにいい人すぎる、などのコメントが並んでいた。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。